お店開かれて、えっ、ー、と、半年の時点で。地震が、ねああ。ありました。来たんですよね。お店再開するにあたっては、あの材料とか、そういうのは大丈夫だったんですか。まあ、あのーー。炊き出しされてる方に、でもやったんです。けああ。そうでなっちゃんで、悪くなる前に。ああ、そっかー。でも、もともとね、地元の方。 ではない。ないです、一応は菊池で。菊池ですね、はい。どうですか、この阿蘇の門前町は。<笑>いや、楽しいと思いますよ、みんな優しいですね。は、う、い、んまあ。これから。どんな。この門前町の一員と言いますか。そうですね、少しでもですね、微力ながらでも、力、力になれればですね、うん。商店街のために。いいと思います。このお店の自慢って。何ですか、ね。自慢はやっぱり看板娘です。看板娘。はい<笑> <笑>今日はねちょっとあのうつさないでくださいって言われたんですけどすあの<笑>奥さんとご主人と2人でそうですねうん咲、はい、いてるので、はいはい、美味しいですもんね私も何度か<笑><笑>ありがとうございますいただいてますけど<笑>、はい、レモネードとかも結構好評ですそうですねなんかオレンジの方が美味しいですう、えー、じゃあ今度はぜひありがとうございましたこんにちは<笑>こんにちは 屋 外, 屋外、特別屋外です、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうさんののラルーチェさんのパスタが食べれるね美味しい場所なんですよここ<笑>お腹が空いたんで思わず来ちゃいました<笑>あのお店の様子とかは地震の時はどうだったですかええー、まあそれはもうねみんな一緒だと思うんですけどもうぐちゃぐちゃになってましたよ、うん、でも立ってるのでかろうじて、うんうんうん、あの半日も掃除すれば治りました、うんえー いつぐらいから再開されてたんですかいや最初はもうやっぱ商売できるムードじゃなかったんですよねだからあとまあ電気ももちろん最初の3日4日はねついてなかったっていうのもあるんですけどあのムード的にやっぱりねあのまずは生きるっていうことをを立て直す期間が2週間ぐらいかなあったと思うんですよその間やっぱりちょっとできなかったのであのまあだいたい震災から2週間ぐらい経ってから 開けたかなっていうこの辺もうみんな皆さん同じぐらいのタイミングで開 け, 開けましたね、はい、やっぱり人が少ないっていうのが今のそうですねあの幸い地震による建物の被害っていうのはこの辺はまだ少ない方だと思います、うん、で阿蘇神社がねもう全部あの背負ってくれたってみんな言ってますけど、うん、あの実際あの、まあ、潰れちゃった家もあるんですけど、うん、あのここからみんな商売してる人は お店は助かったと思うんですけど本当の何だろう被害というかあの地震の影響っていうのはこれからなんですよね多分ねやっぱり57号線が寸断されたことによってあのー、来客がかなり減ってしまってる状況まあこちらに限らず阿蘇全体がそうだと思うんですけどその状態をどう踏ん張るかまあなんかみんなそれをこう染みったれた感じじゃなくてなんか楽しもうとしてる感じもあって パワーはすごい感じますけどね、うん、今の状態ではい吉田さんはね阿蘇のご出身ではないですけれども、はい、やっぱ阿蘇に来て、まあ、こういった災害を経験されても、はい、やっぱりここでも頑張ろうと阿蘇のなんか景色を見た時に阿蘇、うん、にやっぱり来てよかったなっていつも思うんですよ、うんまあ、だから好きなんですね多分本当に。はい。これからもこの好きな阿蘇で、はい、もちろんです変わらないですそれははい僕の考えは マグニチュード 7.3 でも揺れないです。<笑>びっくりとも揺れなかった。びっくりとも揺れないです。<笑>名言出たんですね今ね出ましたね<笑><笑>、はい。この映像を見てる方にメッセージがあれば。人によって本当いろいろあると思うんですよ考えが。うん、でもあの僕個人の考え方としてはもうなかったことにしたいと思ってます。震災なんてなかったって言いたいんですよ。うん、あのなかったこととして今まで通り、うん、あの。 志高くねやっぱりその自営業をやってる方に志が低い方なんか、処理もいないと思いますので、あの志高く、あの今まで通り水準の高い仕事をしていれば、いつか、あのー、お客さんは帰ってくると思いますので、今、踏ん張りどころだと思います、特別変わったことする必要も僕はないと思ってます、あの今まで通り水準の高い仕事をやっていればいいと思います。 じゃあ今まで通りこういった形 で, でお店の人たちとも仲良く本当そうです最高ですよ朝<笑>は最高なので本当に<笑>ありがとうございますすいませんありがとうございました<笑>